こんにちは。こんばんは。青空です。あ間違えちゃった。青空です。皆さんお元気ですか？えっとですね。5月に入りまして。少しね。どうしようかなって悩んでいることがあります。 愛の歌っていうね下手助けのコーナーがありましてで5月って言ったらね私の大好きなこの坂井泉ちゃんのね旅立った季節なんですよね。 で今まで何曲か歌を歌ってきたんですけれどもザードの歌を一回も歌っていないんですよねそのことに気づいていらっしゃる方はいるのかな私の小さな配信の中でね唯一 視聴されてる回数が多いのがこの坂泉ちゃんのことを話した去年の動画なんですよ。これもね朝早く起きて何にも考えないシナリオもなしもうぶっつけ本番で話したトークなんですけれどもこれがなぜか 今ででも見てくださるる方がいらっしゃるんですよ伸びてる。っていうことはねやっぱりね坂泉ちゃんっていうのはね人気なんですよね。で40で亡くなったっていうこともあるからずっと綺麗なんですよね映像も。坂泉は永遠なんですよ。 ね, ねそれで私も当然ね彼女がデビューした時からずっと好きだし今でも大好きですだからこそ彼女の歌ってきた歌を歌うのは下げていたんですよその理由がザードのファンの方にね申し訳ないと思ったんですよね 素人ごときの私がそれとねもう一つね理由がありまして彼女詞は作っていたんですけどメロディーは他の方が書いていたメロディーラインがねとっても歌いにくく作ってあるんですそれプラスアルファ彼女の持ち味である声ですよねだから高い 旋律の歌がほとんどでメロディーラインが複雑であるっていうことになるととっても歌いづらいんです。で私は家で録音していますからピンマイクでそうするとヘタスけがより下手すけに聞こえるというねいうこともあってですね悩んでいたんです。 ただね、その、今出してるものも、一曲歌ったら、もう、その日は、他の曲は歌えないぐらい、やっぱりね、しんどいんですよ。一曲を歌い上げるっていうことの、その、熱量を込めるっていうことが、結構、パワー使うんだなということですよね。で、彼女がずっとね、 スタジオでレコーディングをしていたのに子宮頸がんになってそれから数年後からや、まあ休まあ、その手術した後はしばらくお休みをされてでそこからファンの方の前で歌うっていうねライブ活動っていうのをねコンサートツアーですよねそれをね ワンクールだけしたのかなでその時にね多分ね自分がね今歌を歌っていて思ったことがですね病を抱えて何曲もね歌い続けるっていうのはね相当しんどかったはずなんです実は彼女ライブツアーの途中でもかなり体調を崩していた時があるんです本番前まで 今日、できるかなっていうぐらい、移動も、移動中のね、中でも、うん、寝込んだりとかね、まあ当然、あの、がん患者さんなので、それと転移もされたので、多分、けがんの手術をした後もね、 体の中にがん細胞っていうのはずっとあったんだろうと思うんですでその中で体力も消耗したり声も出づらくなったりとかしてお休みをするってなるとボーカリストの人っていうのはどんどん声量も落ちたりとかねするんですよねだけどファンの方に直接触れたことがないってことに気づいて戦場ライブからツアーっていうことに 流れれていくんですけれどもその時にもうすでに多分がんが進行していたんだと思うんですよね。そうすると健康体ではないのでそりゃしんどいですよ。だけどそれを見せずに歌い切ったステージはね10箇所もなかったと思うんですけれども大きなところだけね。ででももそれでも やりきったっていうことは自分が家でね下手助けで歌っている一曲がしんどいのに彼女すっごいなって思ったんですよね。うん、あの平成生まれの方はもしかしたらザード堺泉っていうのがあまりよくわからないかもしれないので少しだけ説明します。 1967年、昭和43年 ?42 年ですね。2月6日生まれて、2007年、今から15年15、15年なんですけどね、今年で。平成19年の5月27日にね、旅立ったんですよ。で、その27日がね、もう少しで来るなーって、5月に入ってから、そのことがずっと気になっていた。 どううしようかなまだ歌うのは予想あるいはずっと歌うの予想って思っていたんですだけど彼女が舞台でね歌い続けることがどんなにしんどかったかっていうことを私も体感してみたいなって思ったんですよなのでもしかして録画してアップロードして消すかもしれないけど 一日に何曲も歌い続けてみるっていうことをねテストしてみたいなと思うんですよねだからもし配信でねザードの歌があ上がってすごく下手くそかもしれないんですけれども青空のこれチャレンジだというふうに見てもらったらありがたいんですよね一曲が精一杯の自分がどこまでねその 何曲歌い続けるることができるかっていうのをねやってみたいと思うんですよね彼女の苦しみを味わいたい味わってみたい共有したい共感したいそう思いましたそれでまだ歌取りはしていないんですけれども何曲かもうセレクトしています 当然ねううままく歌おうなんんてて思っていませんただ一曲を歌いきるそしてまた次を歌うっていうことにチャレンジしたいなと思っています病気であっても病気がなかったとしてもねやっぱりチャレンジし続けるっていうことは生きていく中で必要かなって思ったんですよね こんな私でもできることがあるんだっていうことをね自分でも味わってみたいなっていう気がしています。ということでこの配信が終わった後にもしザードの曲が出たら青空チャレンジ始めたよっていうふうに思ってくださるとありがたいです。でもしねその うーんちょっとやっぱり歌い続けるのは難しいなとか彼女に失礼だな彼女のファンにもとっても失礼だなって思った時点で動画を消すかもしれないんですけれどもやるだけはやってみたいなと思うんですよね人生一度きりだから彼女がチャレンジし続けたように私自身も同じようにしてみたいと思います 最後にね、この花が結構最近出ると思うんですけど、これ、ローズゼラニウムというお花で、今ちょうど時期なんですよ。咲き乱れています。どんどんどんどんお花が開花していっています。この花だけはね、元気に育っています。今ね、バラもだし、 それからラズベリーとかね他にもいろいろあるんですけれども就活にやはりガーデニングの植物がね数が多いとどうかなって思いながらも毎年ねこうやって 元気になるようなピンク色のそれも濃い強い桃色のねお花を探 し, 探してくれるそしてねこれね本当にバラの香りがするんですこのねローズゼラニウムのように心だけは強く持っていたいなって思っていますそして 寄り添うっていう気持ちをね忘れずにいたいなって思っています小さく小さく生きていこうと思います以上になりますここまで聞いてくださって見てくださってありがとうございますチャンネル登録してくださっていつもチェックしてくださる方本当にありがとうございます あなたのことは絶対に大切にしますそして初めて見たよ初めて聞いたよっていう方もねぜひね私は患者ですでもできることがあると思ってねこうやってお話をしています下書きもなしにお話をするというスタイルで 一発撮りということでさせ て, させていただいています失敗してもそれも自分の人生だということで出しています今ね何時かな<笑>えっとね今ね午前3時半なんですよ目が覚めてね撮っていますもう少ししたらあと30分したら 黄色いさん黄色いさんがね、ジュピーって泣くと思うんでね、このまま起きていようと思います。以上になります。ありがとうございました。おやすみなさい。